脱退退場は即決だったタップ。キンプリヘイヤー仕心のままに歩いてきた何かを選ぶときは迷わない、自称シンプルな男が描くワクワクするスエライとはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キンプリは2018年5月23日に発売されたシンデレラガールで、 デビュー。今年でちょうど5周年を迎えるんですが、長瀬と高橋の二人組ユニットとなって5周年を迎えることになるのです。音楽関係者。5月22日をもってメンバーの岸優太27、平野志洋26、神宮寺優太25の3人が脱退し、長瀬連、24。 と高橋海斗24の二人体制に移行することが発表されているジャニーズの人気グループ k n g ピス人気絶頂の中、デビューわずか5年で脱退を決めた3人にとって、また残留を決めた2人にとっても、今回の決断は人生の一大転機ともなった大きなものになるだろう。そんな重要な決断は一体どんな心境の中でされたのだろうか そのヒントとなる言葉がファッション誌、モアー、集英社2022年7月号に掲載されているインタビューの中にあるという、四角平野は何かを選ぶときは迷わないタイプ、モアー、2022年7月号では、俺たちを超えるための選択とのテーマで、キンプリのメンバーそれぞれが物事を決断するときに大切にしている心情を語っています。今回、 脱退を決意した平野は、基本的に何かを選ぶときは迷わないタイプ。迷わないのは、きっと直感で選ぶからなんだと思う。頭で理論づけてあれこれ考えるのは苦手、と話し、こうと決めたら決断の早い直感型の人間であることを打ち明けています。前での音楽関係者。また、こんな意外なエピソードも語っている。 この間5センチくらいの巨大な飴玉を買った。舐め終わるまでに確実に5時間はかかるその飴を見て、周りはなぜそんなものを買ったのか、と半ば呆れ気味の顔で聞いてきた。その答えは、舐めてみたかったから。こんなに大きな飴玉を口にしたら自分はどうなるのか、ただただ知りたかっただけっていう、しょう。自分の本能に素直なんでしょうね。 それにして、それを示す具体例が、巨大な飴玉というところが平野らしい、なんとも可愛らしいエピソードですよね、全能。近く、気づけば、ここにいた、今も昔もそんな感覚なんです。さらに平野は、以下のように語り、自分でも、平野仕様はシンブルな男だ、と思う、と、自らのことを分析していたのです。 人生の選択をする時の判断基準は楽しい、幸せ。選んだ先に幸せな末代が見えるかどうか、それだけ。だから人生の決断について聞かれても僕はあまりピンとこない。こっちの方が楽しそうあっちの方が楽しそうと心の赴くままに歩いたら気づけばここにいた今も昔もそんな感覚なんです。 今回の脱退に至る決断も、もちろん本人なりによく考えたのでしょうが、ひょっとしたら感情の赴むくままに即断した可能性もなくはないでしょう。本人にとって今は、大好きなグループや仲間たちの元を離れてでも、ソロという道を選ぶ方がワクワクする、との思いが強いのかもしれません。前での音楽関係者、シンプルな男。 平野の今後の活躍からも目が離せない。近く、ソロが良いんじゃないジャニーさんとの思い出を打ち明けた平キ金プリの公式インスタ内でいつも大切な時はこう、しろ。でなく聞いてくれるような話し方だった、ね。ありがとう、と恩師ジャニーさんへの感謝を語っていた平野。